走るだけの青春がむなしいのか素晴らしいのか考える暇もなく若者は走りゆく負ける苦さをかみしめながら人は大人に 「唇かんで涙ふいて」「君はまた走りだす」「振り向けばふるさとはいつも微笑むけれど」「前を見つめて君はランナー」 「命は風になる」「優しい人になる」 文章の文字はなぜだろう「優しいと書くんだね」「あんなに孤独な戦いのあとは誰だって優しくなれるさ」「秋の峠を登ってゆく君の背中見送れば」